ガラス瓶電球の作成でもう一つ開けてあるんですけども。 銅線を入れておいてフィラメントになる部分を作るんですけど段ボール工作用紙にクリップを貼り付けるんですけど銅線の先にクリップを止めて。 えー、とこちらにもうできてるのが一つあるんですけどアルミホイルでシャーペンシルをですね固定するところを作っておきますですねで一旦フィラメントになる部分をですねテープで留めてしまいます 仮止めでも構わないんですけど一旦ここででしておくとねこっちの方まで止めておくと安定する感じですねね 長さが違っっちゃったんですけどここまできたらこのアルミホイルの2本のアルミホイルにこのシャーペン芯ですねシャーペン芯の芯がこう渡るように置いてシャーペン芯が渡るように置いて。 上に置いてですねアルミホイルをちょっとこう折り戻すで信号を固定する形になります ね, すね多少カタカタしても仕方ないんですけどねあと瓶の口径に合わせてちょっと長いようでしたらここで。 芯を折っておきます端っこの方ですね。長い感じがするので、ちょっとまたなんかガタガタするのでちょっと心配だったり、このホイールを折り曲げたところをさらにテープで留めておくとより安心できるかなと。 ですねはい、それではフィラメントになる部分を瓶の中に挿入しますガラス瓶の中に挿入して 導線の部分がちょっと緩い感じがするので、この穴の部分ですね。ちょうどいいいい感じのところで固定をしてしまうと、フィラメントがちょうど。 真ん中にくるところでね。導線を固定する感じです。では、あとは。まあ、電池ホルダーあれば、でも構わないんですけど、別に。あの。乾電池を。直列につないで。これで。スイッチオン。 投げるだけでもフィラメントが、あの光ると思う。